こんにちは日本本一優しい本格パン作りのです今日も見ていただきありがとうございます2020年3月末に「日本一優しい本格パン作りの教科書」という本を出版しました今まで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたレシピの中から少しずつ皆さんにご紹介していきますね今日はバターフランスを作っていきますバケットのクープの部分にバターをのせて焼いていくパンになるんですけれどもバケットってね難しいイメージありませんか でもね、今回のパンは初心者の方でも簡単に作れる成形にしてますので、まあ、安心して一緒に作っていきましょうでは始めていきます材料説明していきます純強力粉。フランンスパン専用粉とも言います。私はリスドールを使ってますが 200g インスタントドライイースト 1g 塩 3.6g をボウルに入れてスケッパーの丸い方を使ってねよく混ぜ合わせてください 混ざりましたらお水百三十五グラム入れていきます。ここ手早く混ぜていきます。ゆっくり混ぜているとダマになっちゃいますのでね、ここは手早く混ぜていきましょう。粉気がなくなるまで混ぜていきます。水分がなくなったけれども粉気がまだ残っているときにはスケッパーでね生地を切るようにして混ぜてあげるとお粉入りますのでねしっかり切っていきましょう。粉気がなくなりましたら生地をテーブルに出していきます。ボウルに残ったね。 生地もしっかり取ってあげてください取りましたら手のひらを使って大きく押して戻す押して戻すしていきますここはね大きく動かしてくださいね材料を混ぜ込むという作業をしていますまだいたい混ざったかなって思いましたら叩いていきますね両手で生地を持って叩き落として2つ折りをするま90度横を持って叩くっていうのを繰り返していきますこれね叩き落とした時にねちょっとだけね自分の方に生地を引っ張ってあげるといいですね しっかり叩いてください強いグルテンを作っていきますよグルテンができてくると生地がね、だんだん伸びなくなってきますさっきより伸びなくなってきてるの分かりますかで、ね、表面がつるっとしてきたらグルテンがしっかりできているかチェックをしていきますはい、生地をね、ゆっくり引っ張ってくださいちょっとね、振りながら引っ張るといいですねでこの時にすぐ切れなければこね上がりですすぐ切れちゃうようだともう少しこねていきましょう 骨上がったらすぐ分割していきますよ。1個 110g3 分割です。なるべく四角になるようにカットしてください。5くろみ以上差があった場合は、生地をカットして移動してくださいね。成形が終わりましたら生地をたわら型にしていきます。この時にね、綺麗いなつたわら型にするようにしてください。あまりきつく締めないようにしていきましょう。3個とも同じ形にしていきます。3個終わりましたら、上にふんわりラップをかけて、 室温で30分置いておきます。30分経ちました。成形の前にキャンバス地を用意していきましょう。手前側を2つ折りにして、私のキャンバス地は硬いのでピンで留めておきます。では成形していきますね。テーブルに打ち粉します。打ち粉は純強力粉を使っています。生地の両面に打ち粉をつけてあげたら手のひらを使ってガスを抜いていきましょう。しっかり抜いてくださいね。 抜きましたら手前からくるくる巻いていきます巻き終わりをしっかり閉じていきましょう閉じたら両手で転がしていきますはい、だいたい24センチぐらいですねそしたらキャンバス紙にのせていきます簡単でしょう。これならね、初心者の方でもできそうですよねかできますのでね、安心して作っていきましょう同じように残りの2本も成形していきますすごい簡単ですよね そそうそうあの私の趣味の話、またですねまあしつこいんですけども、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているんだろうか、あのあとね、さらに見てるんですけどね、もう見るたびにね、涙が出る箇所がね、増えていくんですよ、もう本当に感動しちゃって、感動しちゃって、だからやっぱりね、人が成長していく姿っていいですよね。 あとね信じてる人を疑わないもうねあの純粋な気持ちがねたまらなくね見習いたいなとかと思うんですよねいつまでもねああいう純粋な気持ちって持っていたいですぜひねまだ見てない人見てくださいねちょっとね長いですけどねまだまだ続くようですはいじゃあ最後の一本していきますねカメラの向き変えてみてもらいますしっかりガスを抜きましょうここではしつこいぐらいですね<笑>はいじゃあ手前から巻いていきますよ 巻き終わりりをしっかり閉じますであの慣れてる人はこうやってね本格的なバケットを閉じるときみたいに閉じてもらってもいいですが慣れない人は目、ね、みたいに、ね、つまんでいきましょう巻き終わりと一つ手前の生地をつまんでいきますで 24cm になるまでしっかり転がしてあげたら一度閉じ目を真上にねまっすぐにしてからキャンバス地に移していきます生地同士がくっつかないように山を作ってその間に乗せていきますで最後もねあの生地 なるべく近いところにキャンバス地をつけてください。で、この状態で3 5度で30分発酵させていきます。で、発酵させてる間にオーブンに予熱を入れましょう。オーブンに天板を入れて最高温度で温めておいてください。はい、30分経ちましたので焼いていきます。大きくなったの分かりますか？一回り大きくなってますね。じゃあね、あのピンを外して生地をクッキングシートに移していきます。 生地取り板に生地をのせてオーブンシートに移していきますね2本はガスオーブンで焼いて1本はトースターで焼いていきますはい真ん中に1本クープをスーッと入れてくださいそこにマッチ棒のサイズにカットしたバターを3本入れていきますでこれ、ね あの私も無塩のバターしかないので無塩バター入れちゃうんですけども有塩バター使ってもらう方が美味しいですここねちょっとねお塩の味がね効いてる方が美味しいので有塩バターをお持ちの方はそちらを使ってもらうといいですねはいじゃあ焼いていきます天板はしっかり温めてありますそこに生地を移動させますスライドさせるようにのせていきますねでスチームを入れて焼いていきます 240度で5分焼いた後に220度に温度を下げて8分焼いていきましょうじゃあねもう一個の方焼いていきますねトースターの方です同じように生地を移したら1本クープを入れてバターをのせていきましょうあそうそうあのクープはね両サイド1ンチぐらいはね切らないで残しておいてくださいね端から端まで本当に切っちゃうとバター流れ出ちゃいますのでね はいじゃあ焼いていきますアイリスオーヤマさんのコンベクションオーブントースターで焼いていきますこれね温度調整ができるものです最高温度でこちらは19分から20分焼いていきますでスチームないので霧吹きいっぱいかけてあげてくださいはい焼いていきます ガスオーブン焼けましたので出していくんですけども実はですねちょっと私あのさっき出てきましたダンジョンに出会いを求めるのは間違ってるのだろうかを夢中で見てたらですね240度から220度に温度を下げるの忘れちゃいまして焦げちゃいましたねで続けて、えっと、こちらですトースターの方も焼けましたトースターはねやっぱりちょっと色のつきが悪いですねはい出来上がりがこんな感じですちょっと色が黒くてねもうちょっとだけ 私ね色は濃いめのパンの方が好きなのでいいんですけどちょっとこれ焼きすぎですねやっぱりもう少し薄めの方がかっこよく焼き上がったと思います、はい、一応こちらのねトースターで焼いたのと比べてみますかなり色違いますねでどんな感じか見てみましょうちょっと食べてみますね 外側がパリパリでで、ね、中がねもちもちして美味しいですこんな弾力もすごい出てますよねやっぱりねこれ有塩バターの方が美味しいですね無塩バターだとちょっと物足りないような気がしますいかがでしたかこれなら初心者の方でも作れるような気がしませんかクープもねカパッと開いてかっこいいですよねぜひ作ってみてくださいねでオーブの使い方とかね詳しいことは 日本一優しい本格パン作りの教科書に詳しく書いてありますぜひこちらも合わせて使ってみてくださいね動画をね、あの見ながら作ってくれたパンをインスタに上げてくれてる人が多くなってきたんですけどちょっとね探しきれなくって<笑>アットマークオランジュリーブレイブって書いてもらえるとご挨拶に行けますのでねぜひねそのように書いていただけるとありがたいです 皆さんがしてくれる投稿がとってもね。励みになってて嬉しく思っています。ありがとうございます。あとですね。もうちょっとしっかり学びたいっていう人向けにオンライン講座を用意しています。今までは自家製酵母だけだったんですけども、イーストのオンライン講座も始めますので、楽しみにしてください。ここからはね、予告です。えっと今までインスタのライブ動画を使って無料のレッスンをしてきました。 でこれからは YouTube ライブを使ってレッスンしていこうと思いますので、ぜひ皆さん参加してくださいね。かなり詳しく説明をしてますのでね、参加しないと損ですよ。皆さんの参加お待ちしています。ではまた。